みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます、えー。なんちゃってボサノバギターという動画を作ったついでに、もうちょっと突っ込んだボサノバギターの動画も作ってみようかなと思いまして、今回のこの動画では、イパネマの娘というボサノバ超スタンダードナンバーの弾き方をご説明させていただこうかなと思います。とりあえず、動画を4本に分けようかなと思っているんですけれども、1本目のこの動画では、イパネマの娘って何ぞやと。どんな曲やと。 その話をさせていただいて、2本目の動画では A セクションの弾き方、3本目の動画では B セクションの弾き方、4本目の動画ではそのまとめ方の話をさせていただこうかなと思います。一応最初から最後までメモを取りながら見ていただければ、どういうふうに弾けばいいかという手順はすべてわかるはずです。あとは練習次第という感じですので、ぜひとも頑張って習得をしていただければと。イパネマの娘、もちろん難しいんですけれども、もう練習次第では必ずマスターできますので、ぜひ興味があれば頑張って練習をして 行きましょうということとです。とりあえずちょっとやってみていいですかあの弾き語りスタイルになるんですけれども。えー、とボサノバの中で、イパネマの娘はまあすごいスタンドナンバーなんですけれども、いかんせんボサノバ自体がすごくマニアックなので、知らない方も多いと思うんですよ。ちょっとやってみますので、参考にしてみてください。 When she passes, each one, she passes close. When she washes like a sun, b u the t s w i n g s so cool. <音声><音声>みたいな感じスー ザ・ポサローバーって感じの曲。なんかすごいシャレオスですよね。えっ、ー、と、もともとはアントニオ・カルス・ジョビンさんという方を作曲した曲で、えっ、ー、と、ポルトガルの曲なんで、もともとは英語ではなくてポルトガル語なんですよ。なんか全然分けなんかちょっと聞き慣れない感じの。オーリア・カ<音楽>・コイズ・マシ・リン・ダ・マシェ・ランジ・グラッサーエア・ミニナ・キ・ベン・ケパサー・レンド・セ・バランス・カミオ・デ・マーみたいな感じの。 なんだそりゃみたいな言葉なんですけれども、うんまあ、もしよければポルトガルで、ポルトガル語でコピーすると、より一層雰囲気が出るかなという感じです。今みたいな感じで、聴、まあ、いた感じもう、ね、すぐボサノバだなという感じの曲なんですが、本当に、ね、最初、ボサノバをスタートす る, 人する方は、必ずこの曲からスタートすると言っても過言じゃないくらい、本当にスタンダード中のスタンダード中のスタンダードみたいな感じなので、覚えておいて損はないかと思います。 興味がありましたら、次の動画からどういうふうに弾いていったらいいか、How to Play をしていきますので、うん、ぜひ参考にしてみてください。それでは、興味がありましたら次の動画へどうぞ